哇我是来到哪里天哪看不懂呀。怎麼跟 江戸時代であ、そ う, そう、てのそのパン<笑>すごいお腹が空いてるんですけどもお腹が空いた、はい、おっ飯を食いてえのか、はい、今なちょっとな夏の縁って言ってな、はい、特別な催し門が開催されててな、はい、そこにあるなかまど屋ってところがあるんで、はい、あらあら こんにちは。こんにちは。はい、んこれは、なんでございましょうか。なんか大変変わった。はい、あこれはカメラです。カメラ、はい。カメラというと、はい、ちょっと足にはわかんないんですけど、はい。ちょっと怖いですね。魂を抜かれちまいそうで、はい、何をするもんなんでしょうか。一枚撮ってみますか。はい。いますよ。はい。チーズ。はい。あっおっ。あっ。<笑>いきな たま抜かれれちちゃっっっょと光てるよこんな感じで取すあああねりがとうございます。いいいいねねですすす仕掛けががおをありとううごごござましの 这是什么声音撒掌事？天哪这是江户时代当时都有人在大大撒撒的有人直在打架。看來我需要学会防身之处来保护自己最近有人在教导使用兵器。 好像暑假间真值得买就可以换礼物的样子他说练习两次正式五次怎这个的拿法就是拿这边一夹，然后这样往上摔的 好我中三个他说有这三个可以可以可 啊, 啊我已经知道怎么使用暗器了我想要用的是我想要用的是我想要用的是我想要す的是我想要用的是我想要用的是我想要用的是 これれれは何何何すすかいおい何か、かかかかいい、いいいいいいおおわし、ししししししを向けてててるぞぞぞ、ええな危ななななな飛び出出出んじゃないのの、のももよよににに静静止画の静止画画ささささき間出てきなさい。 スイーツ食べてる場合ではない 好像那个时空跳跃的感觉这边是完全重现江户时代的这个街景还有人也是然后他连讲话呢都是用当时的这个说话的言辞这样子那我会想要一直一直很想要来这边的原因是因为我大概五年前在台湾做那个立木线光光立立木线光光活动的主持的时候就 当时刚好有这个日光江户村》的忍者们来做表演然后我看到觉得真的非常非常的精彩不知不觉隔了五年我终于终于亲自来这边看看人哎 e 尼美国里就是这个都是那个江户，呃就是重现江户时代的人们然后有点像隐藏版人物一样就是你可以边逛然后边找这些人物们 Ha ha ha ha! ちょっとお伺いしたいんですけども、はい、こういう絵の人の顔って横顔ばっかりじゃないですか。すね、正面がないのは ど, どうどうしてなんですか。えっ、ー、とですね、はい、正面のものもあるんですけれども、はいはい、あの主流が横なんですけど。け、は、れ、い、もあ大体あの歌舞伎の、はい、歌舞伎役者が見えを切るのに、はいはいあ。なるほど、ありがとうございます。はい。他说、はい、就是像武士来就是很 地位崇高的人他就是比较那个呃堂堂正正正面的这个脸，但是他这边很多都是侧的因为是日本不是用那个歌舞伎嘛歌舞剧呃因为180度有这个观众嘛然后他们会为了让旁边的观众也看到就是他都会这样子这样子就是动来动去就是给他看侧脸这样子那所以这边的话也是因为那个由来就是都画侧脸比较多 就看地方，因為忍子啊是有很多的暗器啊、道具啊、機關，這邊有很多他們的秘密哦。因為這邊實在太小了，所以我用小相機這樣子拍，因為真的很隱秘，很小的空間。你看這邊，這個這麼窄，這麼窄哇，這麼窄，然後這麼高，還要打光呢。哦，好黑哦，哦，小心小心。 哇塞这个它真会放到头。哇有箭头。哇看得到地下诶<笑>。你好像忍者对。对。对<笑>。啊啊 ありがとうございますちなみにこれは何ですかこれはね、カラクリメガネですよネ足えメガネ屋でございますねンン、うん、江戸でたった一人のこのカラクリメガネを売ってるものでございますよ お,、はい、お兄さんもいかがですかこれ、うん、江戸のメガネだちゃんと見えないですよ<笑>ちゃんと見えないですよここれれだからこ れ, これがあればいつでもどこでも富士山が見えるっていう そういう眼鏡ですからね、ガラスも何も入ってないですから、こえれば、あここにも、あっここ、こんなとこにも。 江户的眼镜这个就是到处都可以看到护士山的眼镜<笑><笑><笑><笑><笑>